はい、こんにちは、松です。と、今日は、大山入道さんにお邪魔してます。スーパーストリートファイター 2X、フォーンフォー大会、ホックスの、先ほど、当日予選終わりまして、本戦26チーム。A ブロックと C ブロックだけ6チームトーナメント。B ブロックと D ブロックが7チームトーナメント。で、あの、やらさせていただきます。で、ダブルイルミネーション。まあ、今回のあの、ルールの都合上、あの、A ブロックがあの、全試合。 そう、ルーザーズ、そう、2抜けまでですね、確定するまで全部ブロックごとにやってきますので、D ブロック、および C ブロックは、あの、しばらく出番が回ってこないんじゃないと思いますが、のじあいとあの、よろしくお願いいたします。で、あとは、と、対戦台というか、ですは2台進行、1台がこちらの反進してます。で、もう1台は、あの、録画しての、あの、後々、後日、あの、長田さんがアップしてくれます。で、ルーザーズ第1に関しては何もなし。ので、あの、人知れず、 そっと、あの、息を引き取ってる可能性があるので、あれ、どこどこのチームはみたいな時に、あの、誰からも、レースがつかなかった時に、あの、察していただければと思います。<笑>けど、あのね、ウィナーズの方が先に終わるので、あの、ウィナーズ、2大進行のうちの片っぽ1台で、ルーザーズの、準決勝、決勝あたりは残っていくと思いますので、ルーザーズが完全に映らないというわけではないので、お付き合いよろしくお願いいたします。ということで、これ見てください、こんだけ。人、人、人。人の波ですね。 ということで、と、今、百、二十人かの、そう、ストキシーどもが集まってます。大山ニュートン。の、長丁番ると思いますが、あの、本日もよろしくお願いします。ということで、本戦は紫さんと吉尾さんが基本的にマイクを持っている形になりますので、あの、よろしくお願いいたします。したらじゃあ、試合の方、よろしくお願いします。<笑>はい。 こんにちは、紫でーす、はい、じゃあ、えー、やっていきましょうよしおですさあ A ブロックからですね、えー、A ブロックは飛車格ハートチップルグッチ界、えー、超人・ケツメイ軍フリースタイル、はい、明治勢ということで、はい、さあ、かなり、えー、面白いブロックとなっております。そうですねえー、とゼ0回戦からいくのかな 0回戦っていう、まあ、感じじないか3三3の6チームブロックの3三3なのでどうしても、まあ、トーナメントという形にするとちょっと変則なうです、ねはい、そこは仕方がないですね、はい、ということでございますさあ最初の組み合わせはえーっとどうならグッチ界とハットチップルでいいのかなそんな感じっぽいですねそうですね メンバーを見ると。ということで、えー、鈴木、はなし、カワシム、グッチ対 H、エイリン、エイビギ、アヒロという感じですね鈴木、ザンギエフ、はなし、フェイロンカワシム、ダルシムにグッチバイソンさあ H、ブランカエイリン、チュンリーハイビギバイソンにアヒロ、S、フェイロンというような、えー、組み合わせでございます。 さてさあ今、ちょっと準備にかいしてるところですね、はいはい、いや年末だけど、こんなにも人が集まりましたね、いやまさか100人いくとはね、そうですねん、はい、いやみんなね、やっぱ年末ぐらい、格言やらせろみたいなのがあるかもしれないですね、あのー、昨日私、バンガチャリティ行ってたんですけど、1000、はいはいはい、人いましたからね。なるほど<笑>、あのー、昨日 千二品にいましたから。いやあ、四条さん、えー、お疲れ様です、ね、本当。全然あのー、九州とかから遠い。はいはいはいはいはい。いいいなるほど。おおすごいですね千二百は。えちょっと待ってと当日はこれ来たの？ん？当日はこれ来たの？まあいいか俺いいか俺どうせこれか勝てないからこれはな来ないからそうそうそう。どうせこれには勝てないので。あ<笑>あ、えー、ひどい。二<笑><笑>抜けを狙っていくには。はい。えー <笑><笑>そ う, そうっ俺とサブキャラですもん本気あずに勝てないですよ<笑>もう吉尾さんがもうちょっとあれですね。自分のチームが自虐してますね今<笑>まあまあまあまあ笑って張り切っていきましょうよみんな見てる人いてるんですからねありがとうございま す,、はい、います<笑>さて a、えー、では はいすいません、ちょっとです、ねえー、じ実況のださ、はい。後ろの方が見えるようになるべくしゃがんでいただけますようご協力よろしくお願いいたします。 それではですね、えーはい、皆さん2019年も、えー、お疲れ様でございます。えー、年末年始まだまだストーツのイベントは続きますが、えー、引き続きですね、えー、お時間ある方はですね、お付き合いいただき盛り上がっていければと思います。はい、で は, では 2000… 準備オッケーですか？準備オッケーですか？オッケー？草ちゃん準備オッケー。 はい、はい、ではですね、はいえー、2019フォックス、はい、皆さん初めていきましょうスタートボタンを押してください皆さん拍手お願いしますー2019フォックススタートー拍手あーさあ第一さあえー、どうやら、えー、グッチさんと今日バイソンですねそうですね、はい、バイソンで 話エフェロンは多分急遽呼ばれたのでしょうはいはいはいはいさ あ, さあ、ルッチバイコンとえー、アキゴエ S スティングという決み合わせはさあこれネックがないと露骨に降りそうですけそうですけど、<笑>そうですねいくら正面から行かれてもはいはいはいこ の, この突っ込んできたところをビタで支援けどビタで支援がまあデッカでも良そうですねデッカでも良さそうですね、ですねは い, でも い, いのであーっとターンスって ああ地球パンチがぶっ刺さるれ、ね、おもむろに来るのがねやっぱちょっと反応できないですよねなかなか、ね、さあフェイノンはなんとかして前を詰めてでっかけ、ね、を狙っていきたいところしかしダッシュストレートが速くて<笑>さあどうしようもない<笑>さあい押し込んでいきましたねさあ次は誰がいくかな これあれですねえーエルロック他の方も、はいえー、同, 時同時に進めてるわけですねあそうですねはい次はさあ、えー、H さんの、えー、ブランカですねブランカですね、はい、ブランカを出してきました、はい、さあグッチさんは意外とブランカとかも使っているのではいはいさあ 試合い数はかなりあるというてくる通の経験量は尋常ではございませんさあこれは反覚ださあ見てみろ上を見てます今の上を見事ですね上ですねブランクの、あのー、下オーバーを重ねてーで、タチトンパンチ仕込んでおくとあのー、バックセプターの台座に出てああなるほどなるほど、ね、確かに、うん、さあ寝かして どうだああ、投げ返した今の見事ですねまた投げ出すね。さあ、つかってしまうどうだチューチューバーチューバーにたがちょっとガードしようさあ、バックボーが出てしまったがこれがもう削りけない削りけですねさてさて さあエイリンさんのチュームですねこさあ、こう一点さあ、中で相打ち、相打ち方そうですね、割とバイソン側としてはこの数以上の相打ちを狙っていく、ラベンを狙っていくような戦術が結構有効ですさあ、ね、いきなり出していって、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、ンあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、 さあ、上から行くどうしたテンションを出したかったでしょうかそうですねさあ下方は3パンツと自由自在に攻めていくんうんさあ寝かして重ねてさあお互いゲームためモードに入りましたバイソンされてたまった写真にたまったがチェックを入れチャージじゃあ完了してさあどう使うかですよねどう使うかですね 返っているのでさあこれでグッチ・バイソンが4盾のリーチ。 バイソンバババイイイソソソンンンはあのー、逆にチェックしたゲダにならないといはの確かになかなか直、あ、線の強さとい、はい、なかなかっていいんじゃないですかねーさあ、どうだ、お互いゲージのためとか、3パントで反応していく、これうま い, マジない、一回下ダを刺して、おっとつがっててはいないが、とりあえず先に出していくさあ、お互 い, お互い全く一緒でしたね、今。お互いヘッドは1 使い方もそういった感じになりますさあ見てよハンドリさあ投げにはいけないが拍手パンチをさってさあ下も刺さるさあダイヤストアッパー刺されるア刺さってこっか上からはどうだコバンドも減ていくバ、ま、だドはいしかしヘッドは刺さるやめまさあどうこの過激やり返す浮いて浮いてそうだ。あとちょっとヘッドが入るどうぞ ー, どうぞー<笑> でも読みは正解でしたからね読みは正解でしたいろいろあってファ、はい、イダルラウンドはいはいはい非常に大会っぽい感じですがさあ、あったくないあっパンない 下, 下バストからの上はなかなか割り込めないですよねこの辺が、はいけたぞそのままこれはタンパンチ試してみたさあ、勝ったのはグッチかい さあ、今、次の試合、正直、あの、準備してますんで、視聴者の皆さん、ちょっと待ってください。はい、えー。 明日でさあもう1個の試合も終わりましたねそうですね今終わったところですね明日で勝ったところなので、はいえー、もう1個の試合をやっていくことになるでしょう、まあ、そうする と,、えー、とルーザーズ同士もやれる感じだとは思いますが。はい ではいじゃあ行きましょうさあ飛車角対グッチ界グッチ界連戦ですねさあグッチ界はさ S さん、えー、先ほど鈴木残ん、鈴木残疑が5ですねで飛車角はさあ S さんが残疑で神がいるとどれを取っても残疑は5分以上まあそうですねさあ<笑>若松さんがいったさあ運営チームですね若松さんはそうなんです、ね、さ あ, 来たあの。た さあ、ファ、ね、イル、ファイル、ファ イ, イ, イル、ありがとう、ポニー、いやー、ポニーファイルでしたね、今、ありがとう、ポニー、さあ、魔法さん、そこに知識が昔の魔法ですが、意外と当時の読み合いはかなり知っている。確かに でジャンプチューパーも知ってますか う, うまいうまい<笑>うまいあっしんしゃがみ大キック、しゃ が, がみ大キックさあ、非常にこ古来のプレイヤーの味がするさあ、動かしてさあ、まっすぐ行ってさあ、次に ジ, ジャンケンですねでどうだどう だ, どうだどうキョンパン水直を混っていく垂直は農業さんが疲れて生きるさあさあ、差し合って差し合ってさあ、差し最終ジャンキョンパン 飛うましたねーー上手いですね差し合いが、はい、開幕走る<笑>さあノーオリゴードンではこの組み合わせはタッシュキックだけを打っていくタッチチョシューキックタッチショーパンチがキモって言ってましたよね<笑>さあタッチュキックのみどうださあどう詰める水水スタイク上い 伸び<笑>、ね、どう あ, ー立ち中ー<笑>さあ現役勢を意地を見せました、えー、鈴木残疑ですがさあ残りのキャラは一応、えー、全部残忍には有利となっています。 さあ、ヨしぎさんのエスサガッドこれは何としても取りたいですね、はい、<笑>これどっちかというとキャミに出した方が良くないさあ、まあまあまあまあ、まあ、あと楽しみようかな<笑>楽しみようにキャミに出したほうがいい歩いて暴れてるなパイルが入ってるパイルパイルパイルさあ、もう一回パイル一回パイル表だ出たぞ<笑> ホんマに表ですねもう、はい、ファイルでいくって決めてるような感じでしたよねさ あ, さあファイル後ろで引っ張っているあー あ, のあちょっとミスったかだまあまあまあまあしっかりフォローしましたねさあ勝ったのは鈴木暫希 ささて大平さんですねザイルイイルザイルが出ましたさあこれは貸したいこれは貸したいがやはりちょっと現役の残りとやってないとですね一気にまあ、そうですねっていうパターンは十分あるので。 バックは歩いて出すと反撃はありません確かにさあいいああ一足相手これで、ね、残韓タイル力リード あ, ーあっと弾きをミスったがししった前にジャンプしてしまったそばと混ぜてやっていきたいところをイトリックが刺さる ささああサ ー, バーあ出していくさあこれはかなりノイズだ、相打ち取ったがリードされているのが残儀なので相手て非常に悪い、そんなか、取ってしまう、さあまだトリック、坂道、ッー結果的にあのサーバー当たったのが結構ポイントでしたよね。っきにははいいようにはなななてます悪くない イやこれで外部的にはタイプリードうーんさあ、吸っていってバニスクリーンが決まってしまうダメージが近いぞさあダッシュッハンド さ, さあ、待っているバニスクリーバートさあっったぞバてスクリーンが入ったぞバショクトーント悪くない今の前ですねソリックが刺さる <ス bod>ー見事なバックスバートでしたね。でですすねね<笑><音声>さ<音声><笑>さあ、あ、あ、情け容赦なくダダダルルルシシムム、ム、まそうよもも希望もありません、うん さすがにしかしこれは勝ちにきたと言っていいんでしょうさあ、ソニックにしゃがみパンチが入ってしまうので意外とどうしようもないと思いますね結構見てから簡単ですからねうーんボタンを押すだけださあいいかーい安いぞいい安いぞさあソニックにしゃがみパンチ さぁ、開幕サマーバーの作り方はさぁ、カンシさんで開幕大対してその人が悪かったで、ね、はいはいはいはいはい悪くはないがかなりね、これを相手の競技読まないと確かしゃがみパンツに当たらないので非常に相手を見て撃つ必要があります<笑>飛んでいるかは飛ぶしかな い, いんですが、押されます<笑>この前がきついですよねサイヤフレームを一球にしないとやることはありませんそのアップに刺したいパン れから相性取ったがちょっと敵すでに遅しいあー苦しいですねやっぱりこの組み合わせは<音楽>さあ飛車角最後は田中キャミしかしまあ、キャミー的にはね誰かにしも取っておきたかったということですよね いうところですがどうですかね残っているのがフェイロンとバイソンのでの人神としたら苦しみが間違ゃないですがさあそれリアアロここは一発入るがあるに近づいという考え方がありますさあフーリガンはバックジャンプしているいい反応だバックアップ取りに行ったシ あの距離は確かに今、難しいので、そうですね、悪くはない距離でした。 さあ こ, こ, こ, この飛びなんですけど、クライマックスされる方が欲しいところでしたが、ねはい、さあ川島さん、勝ちきってグッチカの勝ちてさてでは、えー、グッチカイと、えー、明ですね。そうですね。えー はい、ということになるでしょ う,、うん、うナルシムっていうキャラはハメですねタイ<笑><笑>さんちょっとお怒りですね<笑>気持ちがわかりますナ ル, <笑>ナルシムってキャラはまあハメなんですけども、えー、さあ、ぐっちかいたい苗字勢 で, で、えー、代表決定 戦, とと定戦ですね。なるでしょうさあ、これはかなり見物の組み合わせです、はい、見物の組み合わせさあ、先方を誰にするかが非常に大事だと思いますが 明治勢はま あ, あのサガット、ダルシム先に出しづらいからサガットありかもしれないですね。まあ、結構初めからあれですよね読み合いがちょっと熱いですよね。サガットとガエルをあの話、ー、しておけば、はいはいはい、ダルシムをそこ で,、ねはいはいはい、であ確かに確かに で, できるんで、はい、早めにどっちからしたほがいいんじゃないですかね。はいはいはい、で、ダルシム倒してから、明治勢がワンピーですね。はいは<笑> じゃあちょっとあのコメント見ましょうか。うん、えっ、ー、と田中がやり込んだら疎通は終わる。<笑>田中田中健さん非常に期待されてます、ねほ。ほんまかいな。<笑>ちょっと大阪弁になりますよ。<笑><笑>毎回そこそこの活躍を見せるバイトの若持そうそうそう。あのいやいい動きするでしょうね。ね一つやってほしいまでになります、ね。確かに。<笑>ワニケンさん飛んじゃやべえ。<笑>さあさああ。 ということで、はい、こんなこと読んだんですかね。そうですね。し ま, すまあまあまあ、これはしょうがないですね。はい、これはもう一人、誰か出させて、倒してくるでしょう。非常にきつい。はいはい。さあ、ブロックのウィナーズ化しよう。本当にまあいい。川島さんやれます。さあ、いくぞ。楽しむ。楽しむ。さあ、一<笑>回離して。なんとか下がって追いつかれたくない。逆にですね、これ、頭悪すぎて普段回転が発生しないんで。ああ、確かに。一方的にやりそうですう さあ、疎通で最も終わってる組み合わせだがいい感じにヘくフィードを取ってるぞおあグラウンド当たっタさあどうするーーさあどうでしょうあタイガ ー, ー, あ ー, ー魂いや勇気のタイガーですね魂さんはこういうちょっと徹底系の乗りみ合わせがね、ちょっと自由になっちゃうんで さあどうだどうだととるるかかさささあよこもうこです、ああ、ね、あ、もこここここれでししててら<笑>の段がままたた痛いくはすにロガファイヤーを打った時点でダメージ確定という素晴らしい気持ちなので、ね。 最初にと悲しむ<笑> あ<笑>あどうするシャーブキック 体, 育がないドリル体力が楽しみだったシャーブキックど う, だどうするババこれもきついこれもきついババーあーーーーーーーーだーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー さあ、これでね、まずダルシもなんとかしないといけないでしょうさあさあバイソンではなく龍が川ュ龍でいきますねあ、やいややっぱペイロリュ龍だからああなるほどそうですつカズさペイロック非常に得意なのでこれはもう川本君しかいないでしょうということですねんと か, かでもほんま、これ川原さんはねよ やりたいですよね、バッれはやりたいさあ、ジャガミトーキックにドリル合わせていく、ね、カワ シ, メシュメはい、カラブさぁ、昇竜表、これガードしたさあダイキックから動くだがさぁ、逃げて今、投げでしたよね確かに、カワシ独特の動き勝利。勝利当たってドリルがちょっとめり込んでいるなぁ傘当たりかダイキック出して傘当たりだった 出<笑>てからここはしっかりしているしっかり張ってましたね、今<笑><笑>、まあ、ちょっとめっちゃないときついですね、前に行きたいところだなさあ、前に乗、あのー、り切った、青い青い青い青い青い青い青いいい さあ暴れにファイヤーは低温としたんですねそうですねずらしファイヤーできましたから、ここはガードになっている真空を溜めてさあどう だ, どうだ上手すぎる上手すぎるすぎガードしてしかしドリルがしゃがみ中パンチバレバレユンピオ読みですよね今の下のッチ上手のキックさあドリルで攻めるカワ 勝利が当たる投 げ, て投げじゃ歩き川端がリードとっているときは真空が当たれ下段ここはフレイムを出していく楽しみシムいーどうしてら他のフしないあの渡る突いてきたバックシャンプ川端ここで川ワシムを落とすしっかり見てますねいや素晴らしい動きですね ちょっと地上戦がうまくいかなかった川島さんがえー、またね、空中陣に行動に切り替え切りになったところを確か に, 確かに空対空中心でね、打っていきましたさあ、河本さんの試合作りが非常に見事さあ、次はさあ、グッチ会どうするかなさあ、グッチ会としてはザンギですかまあ、ザンギなんですが…あまあ、ザンギですね 川たい鈴木といえば、小物道でのタイマーをしたこの組み合わせ、さ あ, あの時は10対5という数字で川端は勝ちましたかさあ一発勝負どうなだか、ぴよっちゃんやばい、ちょっと今の竜巻ぴよっと思わなかったうような感じですよねそして、この台足の疲れにしっかり、台足、しっかりとここまで削る、さあ、どうだ まあ、これは食らっていいですよね、中野チェンキック暴れて、危なララリの暴れ際に、最低でも波動カード発見で す, ですね、さっきあれですよね、シンクをガード先生から空中タップガードからあれ、ね、ですよね、あれもあしっかり削りできね、う、え、ま、ー、いですよね。っと、ね、ここでできが来たたたああ、あ、さかし飛ん これは、どうだ、うまい味わい。やはり、残犠戦は川端か。どうだ、まあ、この踏み込み。この踏み込み、素晴らしい。この踏み込み。いや、素晴らしい動きでしたね。 がね、なかなかパニ に, にねできないんですよねあれができたら進化が問われるって感じですね<音声>さあグッチかい<音声>ここでバイソンここバイソンしかないでしょう<音声>さあグッチバイソンがいく<音声>さあース会同士の君はさあ 龍あとあミッチ・バイソンさあ、川端の波動だけでバイソンを倒していくスタイルあさ あ,、まあ、うまい手をくほおくナファ波動しか打ってないまであるか突っ込んだところに左中足を置いてますよね<笑>波動と中足だけ、<笑>さあ、どうやって反撃をしたらもう体力も軽視もない。 さマトンのクレソン戦ーーーーさあ、ラウンド2、まずは波動拳のンをよから触りにいきたいそのさあ、うまく触りに行った、ここからですね、揺さんでからのできるパンチ、当たらず、立ち直前、勝利当たる。 さあ、スマホあるのでで無理きないいかしているっていくたがフルヒット、うわうわっこれめくり立つのに失敗かなさて、大変な届かず、アトドす。さあ、まずは投げて、ちょっとさあ、ヘッド出してらいルさあ、風が竜使いだろうそうです、ね、ああそこのヘてます。 比較的いいと投げは失敗したかヘッドげだいくさあグッチさんの連勝ストッパー能力でいかんなく発揮されました、ね、いかんなく発揮されさあ取っておいたフェイロンここに取っておいたって感じですもんねさあ取っておいた、えー、今日は坂部坂部、まあ、分鎮ですね 今日坂部・えー、サッカーでフェイロンですがどうしたこれは確かにこの組み合わせ独特の対応を知っていないと非常にきついレッグでフルヒットフェイロン対バイソンらしいですねさあレッグから投げてげてざから投げるしかない素晴らしい当たるレッグここを1回カード フェイロンが支援で割り込ん で, ロン割込んでどうだこっちはよく減ってましたさあ2発目発これはもう削り確定でしょう削り確定ですね さ, てさあもも話を残すのみですかそうです ね, ですかねさあ3対2ですね今 の煮立てが効いてますよね。ねそしてハナシとゴキャラ。はい、さあ仕掛けていくさあハナシが多分久しぶりな気がしますが、独特の武器が現在か。支援の勝つ。<笑>さあダウン取って。うまっ。レック少しだけ。この倍が。<笑>そしてレッカーが刺さる。 今のレッグはあれですかしゃがみたいパンチで透かせるんですかかせるんですかね<笑>おお何それペロ見てさあ<笑>、させな い, せない仕込み支援が早すぎたあの支援が支援が仕込み切れない<笑>あの裏手気ノンガールしたら 支援出した方がさっっき動けるっぽいんですよねあれですねさあそしてフェイロの遠くからはしゃがみきょ、ね、うパンがグまだバカバン全然まだ分からなりまだわからなないお互いいお一一発で<笑>一発ですよね。ッッお あ, いつ あ, いつ あ, いつあーレイズに対して支援<笑>いや技を出し合ったところがまさかで、ね、フィローいや熱い読み合いでしたよね今あのタイミングだとやっぱ支援うしても後出しが来たんあ非常に難しいところでしたね さあウィーナーズ向けは秒字勢。そうですね一、えー、抜けは秒字勢ということになりましたえー、っとこれでウィーナーズ側で待ち受けるのがウィナーズジャニー、うん、ルーザーズ側は最後に待ち受けるのが、はい、グッチ会という形ですね。一番奥の左の一番右のこっちらは超パンチ。 じゃあコメントちょっと拾いましょうか。K K Y バイソンとの違いを見せていく。<笑>これ関西系ですかねこれ。ねえ違うのかな。陳さんさっきバイソンですからね。今日バイソンですよ。金曜日大阪であれですよ天王寺パスカーで練習してましたよ<笑>バしした。バイソン練習しました。<笑> えノアさんがその方やってますけどはいはいはい面白いですねであ、ホーガカインモラリストがあれつかねも う, B もう B 試合する B 来ますあさ あ, さあ配信台では、えー、B ブロックの第1試合ですねはいえードホ、えーガカイとインモラリス ト, リストアッコ・バルドグ・ロード・リュウワニ、えー・ワニケ・ホンダ・ミノムク ン, キン・キャミンこれかなり混成チームとかですねそうですね さあ、リスト、2回転、えー、ヒデ、えー、焼き鳥ペコということでまあ、S キャラ2人というのがイモラリストという感じでしょうかう、ねえー、さあ<笑> S, ょ S 点は、うん、あ明らかに最強系に食い込んでくる、ね、はいいはいはい始ます。<笑> かわいそうなことになるんではないでしょうかあ<笑>さあ重ねていって非常に悲しい入ったさあ、縛れいさあい、そうかねこのしゃがみ攻撃からいけちゃうんだけどそうです よ,、ねこすよね、これが恐怖なんですよね、これが本当にやばい、<笑><笑>ちょっとはじいていく、はじいていく、対空が出る。<笑> さあ、この精度で体育自体やめえだろうって話ですけどけけけけさあゲージ持って 見, 見, 見てから左から行くさ下がったりいないしっかりでもちゃんとあいつの焼き鳥さんは入れてましたよね昇龍をね入れてましたねさあ昇龍コマンドしっかり入れていた さあ、次はミノム君のキャミン当然フォークやったらキャミン出しますよねやばいよこれやばいよやばいよやばいよああでもこれでダメージ取らないといけないですもん ね, そうですねダメージを取らないといけないとなるとちょっときついですよね<笑>さあダメージを取らない あーっとゃあ鏡っです ね, 返せるんですねー見てからですよね、今の<音声>さあ、同時入力でしたが、ちょっと遠かったかな、ちょっと遠いとね、相打ちになります<笑>さあ、こうなるとさすがに、おお、きついが。 さあちょっとサギトビが低かった、上からいく、ダブル重力で、今度は強気ですね、いいすキャノン読みの奨励型ね。 ど う, どうしますかねもうバルログかホンダかホンダですねさあそして私こそ出番の で, そうです、ねえー、誰か、えー、変わっていくしかないかなあちょっと始まりますさあホンダでいきましたねということちょっと金沢ちゃんに来、はい、てもらいませか さあ本田さあベッとさあ上んがさあ当たってさあホークは適度にしゃがみしおパンチを連打するさあまいさあリードはホーク 前飛んでさあ出しそうですねささあ今さっきのですよねしっかり本ダが前歩いてのを見てからフォーク前ジャンプしましたからねあれって結構難しいんですけどあれしかなくてしかも本ダ側は前歩きして飛ばせるっていうとことでするんで、うん だからこうなるときっち。じあもうだとこっから。しかもあんなコンーンも入るんだ。すげえな。<笑>さあ続きそうですね。続き狙いでしたが引っかかっで完曲だということですね。こうやって敵ドリシャガミショーパンを連打する。おたしアピションね。さ あ, さ あ, ーー あ, <笑>さあこれでリードが S フォーク。さあこれで待てる。 無理やり来た無理やり来た素直にって、逃げますよねああ、そうですね。さあ、難しいところだぞ。うんうん、さあ、削りオッケーのとこだが…お、クダック上手いですね。今のクダック上手いですね。そう。 なさあさあさあっこっちとるだが今度は無視が打っていないかなり冷静にファイア し, してますねこれもメイクオンできますメイクオンできますさあゼロさあ し, し待ちしたし待ちしっかり待ちましたね 堀はあとは。あ、えー、ここからリスト。ええ、ペコ二回転ですね。でさあ、さき、秀チュンリーが先行きましたね。そうですね。あ、ちょっとあの、吉尾さんが出番なんで、トネピーに来てもらいました。さあ、ま、だ画面めはには行ったけど。ああ、なんか関係なく、こでも、まだまだチュンリー有利。う、うまいですね。うまいですね。 ページがたまればいい粘りマニフェがいいと見せましょうさ あ, あでもこうなったらああこれは下がりすぎるともっと鮮滅で対抗しないイレクションで最後までやるつもりですねそれは。 わ、ま、からないわからないなこれはさあ間に合わないんじゃない間に合わないそうだよねちょっと勝負どころがねちょっと見つからなかったちょっと難しかったですよね今はいはいこの野球さい時かなり強いで、ね、うん確かにさ、まあ冷静さあ前飛んでゲージダメでいい で, いいですね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 さ空げり出してこっからいい歩きを歩てさあヒデがヒデがさあ上いってこれはさすがに待っていたなあかなり死にそうだったが生き返ったさあ通路惜しかったですけどねまあしっかり冷静に立ち中キック えー、アコさんが行きそうです、ね、そううでですすすねねバルログ最後バルログ、山口かからら来てますから、ね、立知っっ<笑><笑>は い, はい、はい、あー来た<笑>なるほどなるほど。 ス<タッ>あ、れさ飛んでいるコさんいいいいですねいいい動きですよねーリーこれ1 位, 位置だからあっつながるしっかり待っておいてさあしっかり3枚入れていく78で入れるチュンリーよね 入った入、えー、っ, ったしかしハイクロがちょっと出その遅かったです今おいいあー今危ね今<笑>さあへばりついて歩き投げいいですね やる何もやる必要ないはずだが投げて投げ て, 投げて…バックジャンプあさあ体育しっかりしてさあ勝ったのはインモラリストインモラリストが勝利次はこのえー 正解と中西さんのチームですかです、ねえー、機械機械 T O M O T O F O T F O さんは、えー、シンガポー ル, からポールから、ね、あと友田さんというだとあとは吉尾中西花丸木ビビナイマ、まあ、これも仲良しのそうですね。仲がいいチームで組んでる感じ で, で、ね、さあこれはまあこの フォックスの面白いところが出てるチームですよね、中西さんのチームは、吉尾さんがね S ホークを使 っ, そうです、ね、そう使っているっていう、まあ、吉尾さん、S ホーク好きですからね、ははい、はい、はいいむしろフォークが好きっていうのもありますよね、そうがあのサガットとホーク は, いはいはいまあ、吉尾さん、かなり好きなんで、うん、さこれは先方決めてる感 じ, じゃあ、ちょっとここで合いあるんで、またコメント拾いましょうか。 ワニさん褒められてて良かったですねそう。反省会が 1P で、中西が 2P さあ、ワニ野郎強くなったなね、褒めてあげてくださいこれ本当にワニさん<笑>ワニさんですよ<笑> あ, あ、先方はどうしますかねそうですね 難しい結構ねスタンダードキャラが多いんで特に3個かぶってますから ね, ねガイル・リュウ・ベガがお互いかぶってて残りがフェイロンとホークなので確かに確かに<笑>ちょっと難しい個人的にはこれベガベガが絶対に避けたいと思うんで す, ですよね僕も嫌ですからねそうそのやりたくないし思んないし<笑>二重の辛さが絵面がねも う, うさあ前方は誰になるかな さあ始まりますねさあ、向こうがさあ、デイビーナインさんのベガと TFO さんのフェイロン、これはデイビーナイン、普段はホンダ使っているんだが、ね、でも、デイビーナインさん、結構いろんなゲームをやる人なんで、はいはい、多分キャラもいろいろ使えるのかなとは思います、さあ、画面端、画面端つらいっすよ、さあこれをしっかりいって、表からガード、相打ちになる、ダウンするとかめんどくさいぞ。 あったこの距離この距離ベガちょっとしど い,、ね、いでしょうねおスカール投げて受け身がなくてな 投, げ投げにいった端に詰められなければねベガもかなり逃げられるそうなんですよ、ね、じゃあ端にすぐ行くあとこのジャンプコーパン ね, そうですね あれを太刀大パンチで返したいですよねあ、太刀大パンチかなるほどねが、前が近ケあったら通直大キックあ、はいはいはいはいはいあ、ハメ僕個人としてはこれ、ちょっと残儀戦に似てる感じなんですよかね<笑>一回捕まるとそうですね削られるでッガードできない やっぱりあのー、近距離で上からかぶされると何もできないですよねあのかなりベーガもちょっと迷っちゃうんですよねかつ、ま、ガードするともうフェイロのターン、はいね、ということでか、ま、なり繊細な立ち回りは求め合えるさあ遅らせましたね今おっゲー下段はガードしてるぞ TF をまだあるぞて 投げてた<笑>まってる、ま、だしない距離が空いたところをしっかりと行ました ね, そうですね支援抜けらせすぎたか抜けられない抜けれないですよこれ向こうの方が無敵が長い抜けられないんですよねいやしかしでもよく持っていきましたね、はい、これはどうするんですかねガイルかリュウかガイルを出すと多分向こうがベガとかになってくるんです よ, ですよね いいですね。龍ガエルなんでしょうけどしかし今のね TA4 とかまあ海外勢にやっぱ勇気を与えますよねそうです ね, そうですねやっぱに日本の海戦動画とかをかなり見てるそうです、ね、あ研究してるっていう話なんで、はい、さあ誰が出る<笑>吉尾さんです吉尾さんがいきますねフォ、ね、ーク これは吉尾が知識を見せていくのかそれともキャラさで押し付けていくのかダイパン出したんですけど<笑>そうです、ま、しゃがみダイパンが普通に巻き込まれましたねさあこれはバイパー戦法<笑>あは<笑>やばいっつって あ, あ, あなんか食らってるあー<笑><笑>あさあさあ ゼ, ゼロドットだが、気は抜けない お、減るなチラシおうまいわからない下手に近づけないぞお差し返しよシューキックが強いさあ時間がわからないどうするよしおどこで最後の一発当てるかうわーあー足ドセンターあ足<笑>とあああああああああああああああああああああああああああああああああああ うまい大パン、これも完全に誘ってますね。中足で面倒くさくさせて、デッで、出させるってい、ね、うですね。動き、避けて。ああ、噛み合った。お、大パンで対、大く中足強くない。<笑>中足が、それ、強いですよ。強くねえか。あ、大パン。ダメー ジ, ダメージし。ダメージ爆裂する。大パン。ダメージ爆裂。<笑>さあ、分かんなくなった。 イロン前飛んだが、フーゲあト投げさあ、よし尾よ、これは知識で勝っていった感じ、やってはないだろうが、そ う, す、ね、そうですね、ね多分もう、初めて、もうなかなかやらないと思うんですが、さあ、これベガさあこれは友田ベガ、ですねベガ戦は、まあ、知識があっても、決めるのがむずいので、上からいった、ったよし尾よ、素直。 できねえなら上から行くわ上から行った<笑>さあミスったっミスったがこれはフォーク待てますからね尺目 シ, ショーパンチこってで適度に立ち替キックを動く<笑>そうですそうですこ れ, そ れ, こ れ, これそれはなんかあれですかショーパンチだけだとああショーパンチだけだとサイコとか食らうからえっとねショーパンチだけだったらあの 最後だったら、まあほぼ召喚者に勝つんですけどあの、先端、ド先端やったらあの、まあ何も起こらないっていうのもあるんですはいはいはいはい判定がないといなな、はい、さあ、台形台形今の踏み込むんですよねやっぱ踏み込み防止に、ライピックを置きたいみたいなそうで す, うですなるほどねああーあー、めくりはわからんめくりはわからない<笑>これは理由でしょうねそうですね、もう絶対理由ですね なりのあの、できないときはああやってやればいいんですね<笑>上から行くちょっと遅らせて中間地かな、はいはいはいはい、やればいいんですね<笑>あれベガもちょっと避けにくそうだったん確かにベガガードしたら絶対ね N コパンやと思うんでねコ<笑><対>、ね<笑>はい<笑>まあ、パンガードしてイレッパーみたい な, なそうですねうん逃げ方華、うん、丸君さんは 初代ストフォーチャンプですか 代, うーそうですね初代人間性能はオリゴニンにー。あっと突かさせる突かさせて 裏, 裏回ってさあ、友達強いぞさあどこまで見てからできるのか花丸君いい 裏, 裏, 裏お今のいい連携 これはあのジャクたちはかなり面倒 く,、ね、くさいやつだけど知ってますねさあ組ませてちょっと遅かったのでちょっと遅かったですね今使ってるぞめくりですね今のあさあいかんなくまあメインキャラのね、強さを出していってますねさあ中西が最後 さ中西がいるかいさんは結構普段竜なんですけどね使ってるのは、ね、海外のんでコモブレーカーでは竜でしたけどねハ、ね、イパーで練習した時のガエルの動きを覚えてるかでもあの時は N ガエルだった確かに<笑>これむずいぞうわっサマめくりが当たらないがまあ殴られてケーですね ラグだ。あ, あ, あ垂直ジャンプで避けた後、友達さんかなり狙ってくる。そうですね。はい。さあ、持っから。はい、条件。当たる。速いぞ。しっかり見てましたね今。投げる。うまい。うわあ、投げー。 ちょっとね、早めに押してパンチ漏れてたんで、そうです2、ね、ルを投げられちゃいましたね、うん、さ、開幕ヘッドプレスといて、相模中盤の大空は知ってるぞ、さあ、追い詰めてはいるが、ダメ端、追い詰められた、ここから中西どう粘る、歩いて、もそも狙ってる、上、うまいパン 歩いて、うわっかりしっこれは読んでたけど読んでました、ね、今さあ友田どうする突っ込んでくるこれは投げ返しにくいやつですねおっとこれーまだ知らないまだ知らないがさあ友田が4連勝さあ勝ったのは3連勝ですね3連 勝, ですでで勝ったのは反省 会, 反省会 最後のナイトメア狙ってましたよ ね, ねさあ次が次がジャイリサーショー厩舎部屋ハルキハルエスサガットこれはモミジヤさんのダルシムルナさんのキャミー ポリポリさんの竜と、えー、今日当日で、ね、さっき上がってきた、えー、アベビン、ヒロヤン、オチャルマルバルログ、クロッチブランカというとでうんなるほど勢いを生かしてさっきあれですかねヒロヤンに回されましたからねヒロヤンがねヒロヤンがヒロヤンでしたねはいで負けてるでてそろそろあの敗者ブロックもね でできると思うんで、はい玉しがワンピー。 さあ、えー、1P は当日枠玉無しのお茶ゃる丸さんのバルログとルナさんのキャミンキャノンであーこれは中詰めが待っていたゴロゴロからかみ合う噛み合ってしっかり仕込んでるっ仕込んでますよねまだ知らないあーあ危ねえ ーバーコンだけは食らえないぞ、ね、投げ る, 投げるおおんかすごい当たり方して<笑>繋がってなついに通ったプーリガンめくりがね見えづらいですよ見えづらいんですけど地上につなぐのも難しい あとこれはルナさんがしっかりバルログ戦やってるやっ、まあ、知ってる感じ、ね、ややってる方の動きでしたよねはーい、まあ、あと残留戦でちょっと早いっていうのもありますよねそうまあでもねそう早いとどっちが有利なのかはわからないさあこれは誰が出るんですかねなんかホンダ出すかどうかみたいなホンダだよねホンダですね とおそらくなんかこうダルシムか竜が来るんじゃないかっていうねところで阿部瓶、便便どうなんだ、玉梨戦玉あり戦はね結構上手に圧迫していくイメージなんですが、阿部瓶、玉梨戦はどうなんだ、待ちきれるのか、待ちきってる阿部瓶、便かなり硬いぞ、阿部瓶の意外な一面。 硬い動きもできるんだよと阿部ン、これかなり硬いっすよかなりあれですねしっかり待ってただけで阿部瓶らしからぬ硬さはい口になってアローあろうと2り手、そうですかねさあ阿部ンが待ってるあ待ってなかったいませんさあ当たって阿部ンらしい動きになってきためくりがあーあでもでもでもでもでもよう悪くない ケチの と, おっとあーあー。今、今後ろからいろいろできたが惜しい。難しい。あの。タミの正解なんですかあ。あの着地したところにダイパンアロスってダイーを。はい、死んでたと思います。はいはいはいはい、まあでも難しいんですよね。はいはいはい、ああ。まあまあまあ。さここは龍が出てきた。まあ。まあ、難しい。アベビンの龍戦は。このアベビンの圧力に負けないように、ああ、中<笑>。 900巻そうきたかさあうまいよけてさあこの阿部ンのいつ来るかわからない頭突きと張り手さ あ, あ, あ飛んでくるこのさあ頭突きます、ね、<笑>頭突 き, 頭突き張り手飛びシンプルに来るぞ こんなに飛びって当たるもんかねっていうぐらいね当ててきますよね頭突、ね、からあった裏に回ってっトリッキーな動きを見せるぞ ア, ーベーーアベビィンああああべヴィン本田らしい動きですねこれぞアベビンという動きですねダるしめなんでしょうけど アベビ本ダのダルチーム戦はねちょっと慣れてないって難しいですよ僕ちょっとね人読みしないとちょっと勝てないですね僕はエスサガットに来たエスサガット、ね、は4個もなんか本体いけるんちゃうみたいなこと言ってますけどそんなわけない<笑>さあてしっかりしっかり減っていく いやはい、このエッサガットが鬼門になりそう当日枠側かなりエッサガットはどうするんだという感じうとにかく垂直ジャンプがマジで強いです前ジャンプも強いけど飛び蹴りを落とす技はねホンダはないですあそう、はい、相打ちぐらいですよ、はいはいはいはい、立ち中キックよく分からない四股蹴りがあるんですけどあれが相打ちになるぐらいでマジで垂直ジャンプを落とす術はないです あーこれいったガードして る, してるそしてか<笑>頭突きが負ける判定が残ってましたね残ってましたねああいうにすらならないさあ春木春さんがこれはでかいんじゃないですかアベビンのホンダを倒すのはかなり重要だったはずさあ次はヒロヤンかヒロヤンかクロッチさんクロッチさんのブランカですね に反応できるからでそうですよねまあこの初級者部屋という名前を信じるのであれば、やはりそういうところは鬼門になるのかなと思いますが、あーっとうまい、うまい 戻, った戻った、表から裏にこの体力はさすがに厳しいかそうですね、うん、あーね戻よかったです、ねね、大キックで戻ってきましたからね、しかもね結構、ショーキックとかやりがちなんですけど。 さあタイガーきついアパが出るこれはエスサガットの形エスガットですねああ垂直も強いアパカも打ってみるきついーーさあ時間を取ってわーっとラッシューおっとうわどうなんのこれどうなるアパカのカスあたりもダメだぞー 上, ー上かーそこで上ー、まあ、こ上ですか 開幕あっ出るあ出っ歩きはるこ俺はキャラを使っていくぞさあ空中ぐらいは悪くないカウンターの前飛びも強いさあ踏んでしまう踏んでしまって裏からああ思ってまだ死んでいないが ノーキック、ノーキック無理しないですよねさあこれは残りはミロヤンのみどうなる ?S フォーク対 S サガット S ですかなり強い2つそうですね S で別キャラになる2つアパ カ, カ, <笑>カが出ない、どうする し, かしこのまだ生きてるぞアパカが相打ちになるにな十分ですねまだ時間もたっぷり、ね、アルが上がわあ、ま、素直にいきました ね, ね起き上がりちょっと遅らせて飛んでるんでやっぱ意識の外から来てますよね、はい、アパカおおアパカの外から殴ったアパ カ, アパカ 広, 広, 広すぎる しっかり上を出ればっわからない怖いヒロヤンわかるぞ気持ちはヒロヤン怖いよなアパカーガードしてるそこは最後削りにいったところ前ジャンプ前ジャンプでしたねヒロヤン怖いよねわかるよあっと択 ブラシを引き返していくあ ー, っとあーきたヒボ<笑>ット<笑>さあ残るはダルシムダルシムですねこれはねきついですよそうまあその理論値はダルシムの方が有利ですが わー終わったロヤ<笑>ミスってくれお投げ返すかでかいぞかまだ生きてるもらった命っ確認しっか り, っかりこれは完璧な破面ガードじゃミス許されないです、ね、ミス許されない大攻撃寄せないですよ、はいはいはいはい、うわーあー出たあーよくガードしたが うわーいやーっていく助けてーガードしてるぞ<笑>ああんか小足 食, 食らってさらに前に行っ て, くるてくるどういうことだよ<笑>どういうことさあ勝ったのは当日枠玉なしさあヒロヤン大活躍 さあ次は、えー、ウィナーズのね深谷ロボット対先ほど勝ったねインモラリスト2回転ヒデ焼き鳥ペコ深谷ロボットは篠本多破天荒太郎エサジというね、えー、年齢層が結構高いところでさあ インモラリスト対カヤロボットインモラリストは2回転ですねで太郎さんのバブルグはいさあ本多ステージーこれは相打ちになる悪くないですようわあ痛えー、ってから2段二段ちょっと待って返しにくいところ投げに行ったところ暴れてバックジャンプから しっかり確定的に出しましたねこれ、はい、はヘッドで逃げるヘッドにはいかないがさあナイルフリードしたゲージも溜まったどこで吸いに来るかバッバッ向こうに飛ぶとねあれで自動的に落とされちゃ う,、ね、うんでちょっとねつらいですよね上から来る投げる 投げ返すが方向がそっちは引きこもられてしまうさあ待って手前落ちですよねしっかりクレイジーイさあこれは誰を出すんだ本田で行くのか本田で行きますねシノさんですねさあラウンドワンイ開幕は あ、パンで待ってさあ2回転ここはシステム的に勝ちにいきたいあ<笑>、ね、さあ2回転連打が早いぞ<笑>うわーどっかに行っちゃう引っかかる画面端はやばいのではヘ ッ, でヘッド読みでヘッド読みで足払いでしたでしたけど何も出さないこの辺りの2回転リードは本多 おそらくタンパが溜まってるはずなんでそうですねどっかででかいの来ますよ ね, すね前にちょっと歩いたところとかで来るのかな<笑>最後まで使わない2回転がタイムアップを目指してー危なーいーこれは2回転の計算通りの展開 は中間が強い上はしっかり回すこの展開はかなりバイソンだぞさあしっかり落とし打ちになる相打ちになるがまあまあバイソンの問題ないかさあゲージがたまると今度はちょっと辛くなるぞ これはかなりバイソンが待ってる展 開, る展開動き的に今タッチヘッドためてるなと思ったけど、ね<笑>さあまあ、しっかり待つとこをしゃがみタッチショーパンチ連打してる、ね、あれですもんね 連打早かったっすね撤収しましたね、今あれ結構隙間できる人いるんだけど、ね、確かに確かに<笑>連打苦手だったって結構いて<笑>なんか連打してるけど遅くねみたいな<笑><笑>さあ、上から行くさあ、破天荒さんのリュースね噛み合って噛み合って昇竜投げ返す投げる投げ んないかんないしっかりテンはここで波動拳で移ズを作っていくーーうわー横からえっとつらい 通 ー, ーで切り返してめくりはおっとおっ と, おっと今度はゲージを止めたいのはニコルわー当たらないヘッドが、ね、漏れてさあふめくりみ見てからヘッドやろうと思ったらコマンドがぶっ壊れてジャンプになっちゃいましたよね、はい、今さあ中盤で止め る, 止める悪くない悪くはないですね全然 いいぞピいいオリーチがたまされたはず終わられてこっちってまたこっちってどっちあさあさ最後はイサジキャミーになってしまうしかしバイソンさえ倒せれば夢は広がるそうです、ね、バイソンさえ倒すは残りはチュンディホークケンなので、ね でも、行けななくはな い, なくはない、ね、しかしバイソンだけはいけないバイソンが一番きつい基本的にはノーチャンスさあか敢に行くが引っかかってダウンを取ればめくりに行けるが受け身取ってるさあめくりチャン ス, ャンステントで逃げるしっかりこつり取ってこっちからはめくれないで投げるさあ投げられない スパコン出さないが投げる、投げる投げる今の壊しからは、まあ、見事。あのバックジャンプはスパコン読みやったからスパコン読みですねあー、はいはいはいうん、あー噛み合っ た, 合った<笑>危ない危ない<笑>さ あ, さあ差し込んだぞ投げてパンチないからは結構ね今怪しいんですよね2回転動かない裏は難しいところだがしっかり 高めからくらい投げさあ高めからしっかりくらい投げうわっミサジもいいガードしてるぞそうですよね、1. 余計なダメージは食らわないさあじいいぞ箱があってヘッド空中、うん、ぐらいうわあしっかり見てるさあ送らせて もうとりあえず使ううわーっ と, っと分かんなくるわってく る, 分かんなる投げる 上, げて上から投げ て, 投げてまだ知らないこれはいったん下がったが下がってよかったのかさあ確定 か, かここは2回転なんとか4連勝しかし久慈キャだいぶん頑張りましたよね、はい あ2回転の4立てでしたね 逆, 逆側はまだやってるのかな、えー、まだやってますねやってますねさあ友田さんがキャミー使ってたら一番きついのはバイソンですか い, い, です、ね、いや DJ ですよやっぱ DJDJDJ <笑>ですね DJ は本当勝てないんで諦めてます、はいまあ、バイソンもまあ辛いですね うんまぁ、あ、S サガットかなその次はバイソンにしゃがんで待たれたらあれ屈辱方法あるんですかえないですよやっぱないんすか無いですよもう向こうがミスしない限りは勝てないですね、はいはいはい、前なんだっけなツージーさんとねやった時に歩いて投げにもうしゃがんで動かないから 歩いて投げに行ったんですよ、そしたら投げ返されて、はいはいはいはい、あ投げ返してくるんだと思って、次、キヤノン打ったらヘッドされて、はいはいはい、なんかおかしいなと思って、なんかよく見たら、あの投げ仕込みヘッドやってて、投げ返しカラキャンヘッドやってて、はいはいはいはいえ、これ何やっても死ぬやつじゃんっつって、あれは罪でしたね、完璧にあれができるんであれば、無理ですね、はいはい、はい、はい、そう、だから投げ回りをちょっとずらして、はい、ヘッドを出させて、す、は、か、いはい、させてっていうのを やりたいんですけど、はい、その前であで、のー、ヘッドをよけると、はいはいはい、あのしゃがんでるキャミーにかす当たりしちゃってバイソンが有利になるんですよこ れ, <笑>これ無理じゃないって思って、はいはいはい、ちょっと諦めが入りましたね、あの時はまあ人間なんでそれ完璧に全部やるのは無理なんでんあどこかでミスってくれないかなっては い,、はい、なるほどいうのが、まあ、期待ですねう、まあ、そういう効力があるんですね、はい、いや大変勉強になりましたあれはね 完璧にできるんであればぜひ皆さんバイソンの方はね、えー、中パン中パン中ンで投げ返してそのまま上まで、えー、入れると、はいはい、投げカラキャンヘッドっていうのがるる出るんで、はい、投げ受け身投げ返し自動2択みたいな、はいはいはいはい、そうなるんで、はいはいはい、あれ超強 い, っす、はい、超強いですあれ投 げ, はん投げ前かな投げ前が勝ってるキャラに対してはもうほぼ無理じゃないかな ベガに対しても疲れると思いますけどね、<笑>投げに来たところに中ューパンヘッドってやると<笑>そう、ね、さあさあ次が、えー、ブロック決勝ですかね、インモラリストと、えー、どっちが上がってくるんでしょうねと、えー、反省会か玉しどっちかが。うん 来るんでしょうがさあ焼き鳥は ど, どうですか、今日は。焼き鳥今日は全然、<笑>全然、<笑>なるほど、今、ちょっとあの焼き鳥さんが隣にいたんで、インタビューしました、やっぱこれ、チーム的にはどうですか、こう弾がいっぱいいるチームと、こう弾ないやつらですけど、キャラ的には反省会の方がいけそう、やっぱり、阿部ビンとヒロヤンという存在の。 大きさはでかいですかなるほどさあさあしかしこのね今戦ってるね反省会えー機械龍とトモリ機械ガエルとトモリがおそらくこの玉なし軍団に対してどれだけそうすねやれるのかというところですがさあ意外とこのねでもねフェイロンっていうキャラがね本ン以外にいけるんですよねこの フェイロンって玉なしキャラに結構強くて、ホンダ以外にはかなり強い確かに確かに。そう、で、やっぱフェイロンもなかなかやるやつだなっていうのはありますね。まあでも今、あれですよね。焼き鳥さんからあの、名言出ましたよね。アベビンとヒロヤンは壊れている<笑>。そう、壊れちゃってる。交代のネジを外しちまってるやつ。さあ。 なかなかこれ、焼き鳥さん、これ、ヒロヤンと S ホーク同キャラやったらどうなるんですか、クソゲーになるんですか、クソゲー回し合いにはならないで、こ地上戦になるんですかね、やっぱり、えー、もう差し合い、差し合いって感じですかでなるほどはい、お互い多分、上は通んないでしょうからね、さあ、さあ来たか さあおそらくあっちはもう大将だと思うんですけどヒロヤンが大将で出そう多分大将だと思いますよさあインモラリストやき鳥りとしてはトモさんに頑張ってもらってキャラ的には気持ちよくゲームがしたいところだがそうですねさあどうなるか ヒロヤンのポテンシャルスター杯準優勝だっけそうですね o TOMO, TOMO でも結構あのフォーク戦やっぱりねうまいですよね結構難しいんですけど<笑>さあこれは難しいか はいまあ、おそらくこれあの今やってるのってこの動画には上がってないんですけど永田さんがね録画していただいてるんでてるま で, で上がると思いますんで、はいはいはい、視聴者の皆さん、まあ、ちょっとすひろやんヒロヤンがどう壊れてるかを確認していただければと思いますさあ、ひろやんが負けてしまうのか、<笑>土壇場でもひろやんは勝つ。 なひろやんが捕まえたああひろや<笑>あと残ってるのは機械さんですか機械ですね機 械, さん<笑>機械がいる機械これはぜひ ぜひ皆さん見ていただきたいですね、あとで。あ、機械さんとヒロヤンさんは、意外と、両方悪い。じゃあ、かみ合いによっては、どっちが勝ってもおかしくない。へえ。へー。なんか、ヒロヤン有利かなって思ってたけど、<笑>そうでもないのね。なるほど。そうなんだね。ありがたいですね、ヒロヤン解説に焼き鳥さんがいてるっていうのは。ああヒロヤンに一番詳しいですからね、焼き鳥さん。 さあ勝ってるのは機械ガイル今ねなんかねカメラで iPhone のカメラで や, やってくれてますみんな機械さんがか頑張ってるところを見よう<笑>さあ機械さんうわーっさあゃって振り方これすごいですねこれヒロヤンのあの汚い手元がこれで見れるっていうさん冷静だな汚いのにい投げて汚いのに正確ああ死んだ死んだか あーっと、ここからどうする、投げにい っ, ったぞ、投げにいった、でもこれね、さっきこれ、あのよ予選であの、当日予選でこれでうね君にやられてるんで、この反省してもう一回食らわないっていうヒーロヤンが、さあ踏んでしまう、ピオリーチで、画面端近い。 捕まったら終わりだ ぞ, だったら終わるぞあーーーーーーーーーあー助けてーーーーーーーーーあー投げ返したあーしたあーあーけあーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーやー いやー盛り上がりましたね今の試合<笑>。名勝負メーカーですね。そうすね。これは先方どうしますかねおちゃるマルさんを出すのかな。インマルリスト対。インマルリストの先方がわかんないですね。そうですね、まあ。ペコプさんは100パーないと思うんで。ん アベビン用にねアベビン用だったらヒデでもいいんでしょうけどあまあまあまあまあまあ、まあ、難しいですね、まあ、このとにかくおそらくインモラリストが一番恐れているのはヒロヤンなはずなの で, で, そうです、ねはい、確実に勝てるっていうのが多分ペコさんがヒロヤン両んでしょうね、はいはいはい、多分バイソンもね有利だけどやりたくはないですからま、ね、あまあね一発フォアっつった ら, ーら、ね、ゲームが終わっちゃうんでね さあどうするんだこれはさあ先方は決まったか難しいところ、まあ、先ほどの試合はあの永田さんが録画してくれてると思うので、はいはい、ぜひ視聴者の皆さんちょっとすいません さあまずは B リーグの、えー、ウィナーズ抜けをね決めようというところでございますさあ、えー、ウィナーズで勝つとですねえー、っと ウィナーズで勝つと、まあ、自分で好きなところに入れるとで、まあそうですねブ、ルーザーズで抜けた場合は抜けられるけど、まあ、先方固定になっちゃうってことですね、そうですそうです先方が固定になってしまうので、まあまあ、ちょっとフーリーというところで、うんえーまあね、なるべく、ねやっぱね、1位抜けしたいというところでございますが。はい まあ、意外とでも先方固定みたいになってるチームもあったりするんで、んまあ、そこまでねこの先方決まってるからといって、確かに確かかにに、えー、なったりしないんですけど、なんかこう確かに全員強いチームだからうう<笑><笑>そうそういうアドバンテージが失われてしまうんですが、さあ、さあ始まりました、ね、バルログとインモラリストはバイソンですね。2回転バイソンですかバンバンああ まあ、これは多分 バ, イスバルログは確実に倒そうみたいな感じ で, そうです、ねええ、出してきたのかなと思いますがさあお茶ルマルさんもなかなかあなどれないぞさあバイソンが先にたまりそうあっと、裏からシューズメイい い, いい感じにチクチクしてるがゲージがたまった2回転お茶ルマルも待ってる。 かみ合っててどっか行っちゃううわ っ, かったあとかなりいい避け方さあバイソン何とかダウン取りたいですねアッパー投げに行かない暗い投げができないうわあっパ投げるさ<笑>あー今すかし投げを狙ったところ普通にコパ番で暴れてた 危ないおちゃる丸の爪が面白いように当たる面白いように当たる当たってますよ、ね、こんなに当たるかヘッドには引っかからないそして、はい、おちゃる丸さんのおさんの仕方 が, ま、ね、仕方が<笑>バイソンの台足はね、このゲームでかなり減る減りますから、ね、一番減るタイプの通常技ですね、うん シャルマールの噛み合い方がすごい。そうですね、なんかずっと噛み合ってますよね。髪焼ってる。ジャンプしたところにはタンパが来る。ヘッドしたときには爪が出てない。投げる。投げる。さあすごいぞ。これは倒すつもりで出て行った2回転としてはがっかり。どうするこれは。これはどうしますかね。難しいですね。誰出すんですかね。焼き取出しておか。とりあえず。 出出したら本田が出てきちゃうんですけどねブランカが出てくるんでしょうね、まあとに取っておきたいのはチュンリーと s ンなんで、ね、やっぱ S ォーク出すのかなこれ迷いますねでもバンドも安定しないんだよねって言いながらこのくるくる回してるんで S ォークです ね, ああですね<笑>確かにキャラ選択する前に分か る,、うん、く る, くる回レバーをちょっと確認するんだよ、ね、レバー確認するんで絶対 さあ、どこで引っ掛けるほわしかしおちゃる丸さん、かなり日頃の行いの良さが出てる感じ、<笑>いいですね、<笑>さあ当たらないぞ、あっと引っかかったー、上がって、<笑>わーっと手出して行った、<笑> し, しっかり見ている、投げるー。 俺はバックジャンプ強うおっしっかり待ってる待っていってうわーしっかりかかって助けてくれー大丈夫お互い技の判定が強すぎて当たらないおっとックからくいって難しいところかかかさあオッチャルモン も, もういいところで手を出してああー キャラーが間に合うったか、うん、どっか行っちゃううわ、ん、っと引っかかっ て, っかかってあと一発だがここからが怖い S ホークうわー っ, ってさあ壁蹴ったところしっかり見てますよねいや本当トうまいですあうまくここは 2回転をカバーする形で、いや、鳥人が勝ってこれは、まあ、これはブランカーだと思います ね, ますね、えーはい。残りのね、キャラ的にも、やはりブランコはここで使うのかなとさあ。しかし S ホークなんで、しゃがみこンがとにかく強いので、はい、えー、っとね、キャラ差は X よりよっぽどないですね。 あって4かなあなるほどなるほどとか言うと怒られるんでしょうけど<笑>焼き鳥レベルだとそこまで差はつかないでしょううわっ、ローリングローリン グ, リン グ, リング強いぞ落とされてもそんな痛くないもん ね, とそうですね当たったら痛いよとバックダンプで距離を取ってクロッチがいい試合運び ローリングローリングでまずはロローリングローリリンンググそう壊してこいつ何すんねんっていうところで<笑>いきなり丁寧になるっていうこの緩急ですよね上はさすがに見れないそこまで焼き鳥も人間性の追いつかないあー今 さ, なさあ待ちの姿勢になったなるがしかしリードはブランカうま い, ういしっかり待ってたぞ 落とされて…おーっと、うん、確定確定どうする大キックでー大キックお見事クータイクしっかり仕事果たしたこれは S 剣じゃないっす、ね、ですかね、えーここはまあ、S 剣ですかね S 剣でしょうね、うん いや、どうなんでしょうこのヒデへの信頼感みたいなところ、はいはいはい、ヒデを大将に置きたくないという気持ちがあのチーム内にあるんであれば、はいはい、ヒデが出てくると僕は思うんですよね、はい、ええ、このチーム内で確認が多分行われて、はいはいはい、お前、ヒロヤンいけるのどうなのみたいなそのななるほどなるほほどど<笑>多分会議が行われた結果、ヒデチュンリーになりそう<笑><ほ><笑>、まあまあ、ヒデチュンリーっぽ い, っす、ね、ぽいですね。は, ねはい、ええ そういういことですねこれを倒したらきっとヒロヤンが出てきてでヒロヤンに負けたとしてもペコさんが、えー、フォーク、ホンダを倒してくれるんじゃないかというねそういう作戦ですよね、これは、はい、さ, あ さ, てとさあ、もう溜まったこれはね、超ローリングなんでお釣り難しい。お釣り難しいですねうわ さヒデの得意なモードに今なってるはず飛行を打って待つモードはヒデの大得意なモード苦手なモードはごちゃった時あっと丁寧にやりすぎてるかあっと出ない出ないがさあこれはがった勝ち確だったが出なくて隙間になってしまったあるある さあ、遅らせて下段は強いぞタイパンで潰してさあちょっと前に出るあんまりね、押されすぎても良くないんでさあこれは あ, とあっとヒデ大丈夫 か, 大丈夫かしっかりここは表だったのを確認してさあ手は出さない使ってしまったか大丈夫か大丈夫そうもう一回溜めるみたいうもう回溜める感じですね ししかし先ほどはここの辺りからうわーだよヤと っ, って当たらな い, 当たらない投げる投げるうま い, うまいめくりもう一回いくかと思ったんですけどす、ね、素直に表から壊し込み、ね、今戦列どっちにためるかなみたいな感じで確かに、うん、素直にテンションでよかったのかそれはしかし難しいさあフロッチはかなりでかい仕事をやり遂げた残すは ペコケンでクロッチ、ヒロヤン、アベビミンを倒さなければいけないキャラ的には十分いけるがプレッシャー、精神力半端ないぞーー最初のペコーー投げる強気だうおっと差し返してーー あ, あ、よけるうま<笑>いぞいクロッチの勢いがあるーー勢いありますね、今 これは慎重に行くしかないがしかしもうケはもうミスうまいよけないさあこ待ってるさあこれはエスケンのモード稼動モードは超きついダイヤ手前落ち手前落ちから大足は意識の外いやまあうまいですね今の歩いて渡げていくさあ画面端には追い詰めた しかしここからがきつい、げ投げる、かんでちょっと歩いてたやし、差し返してきた、そしてこの空対空が S 剣、とにかく強い、スケののですね今のお差し返しに来るおスカシゲだ、お見事な選択肢、上手いうまいす、ね、す あ, あとはコパを振っていればいいやんと。 さあかなりしかし上かなりやっぱ通ってるんでプレッシャーは与えてますよ、ね、確かにさあ任せて歩く歩く歩いて歩いてプレッシャーかけてい く, いていてていくさあこれは引きつけてガードさあやはり上は通る上が通るがトライ勝利を出していくさあ粘る粘る粘るうまい 間に合うこれは大イしシ避けられないうもう剣は増すだけか待つ技は揃ってるぞこれはまずはアベミンが行ったるわとおこれがしかしクロッチさん大剣闘かなりでかいですね さあ大将ペコまずは一人倒したさあそしてこの阿部ンお。おっと突っ込んでくる突っ込んできてあれこれ相打ちそして突きも出すオ リ, オさあリードは阿部ン。さあ間に合うよけてでさあいいやる気だおなんでジャンプ当たるすごいな は<笑><笑>ちょい歩いてぶつき出してるからね今ね、本田が落としづらいところですねうーん読んでればゴッツァンチョップでいいんですけどちょっと暴れたくなっちゃうところなんでね<笑>さあ、両リーチまで行った<笑>さあきついモード、超きつい、<笑>超きつ い, これはきつい届く ガードしてるぞ阿部瓶の追いついていくかわ前ジャンプでくぐってきた投げが今減りましたね、あと大将大将、ヒロヤン対ペコエスホークとエスケンきつい、きついエスケンはとにかく。 ンがピクピク<笑>ピクピク近づいてく る, <笑>ピクピクてくる<笑>何怖いんだけどピカしばら当たってうわーああいうチョバックジャンプで逃げてもダメさあ、はい、始まるぞ完璧完璧 か, 完璧かあいですよ、ね、これさあよああよあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 小足と中足全部強い避けられない突っ込んでしまうめくりがこれでまじ見えないですいないなんかピクピクしてる中キックで足払い線を潰すよける歩いてくるさあ差し合いになっているのかこれは確定確定 テコさんも慎重に処理していきたいけいせいなものは食らえないさあ目の前で波動どうする怖いなあっと助けてくれはまるはまるか完璧なら死ぬが完璧完璧かああこれはまれるか もう何くらえないおおきついしゃがみ中足<笑><笑>さあ B ブロックッウィナーズ向けは当日枠の玉なし玉なし玉しですねやはりヒロヤンこの男野に放ってはいけないいやアフォークの恐怖ですねいや中足の怖さよ かなりねクロッチさんの活躍がかなりでかかったんじゃないかなと、ね、ヒロヤンの負担をねやっぱり、はい、減らしてるっていう意味では、ねえー、3人勝ってますからね S ホーク、でュンリー2 人, です、ね、2人にやっぱ勝ってるんでこれはでかかったと思いますねあさあ こ, れでこれでインモラリストがねルーザーズのファイナルの方に、ねね、抜けて、はいえー、まあ、今、今ルーザーズがどうなってるかはちょっとわからないんですが。 いはいまあ、機械さん先ほど負けた機械さんのチームが来るかどうかというところ。さあ